そんなとやら、ないな、うきは。ない。うん。頑張ってかよこちゃんの声、発音なったろうね。うん、た、う、ぶん、かよこちゃんがしとうと思う。うん。かよこちゃんがわがとえ。二十年前やもう<笑>、うん<笑>うん。うん、こ、うんうん、んなとやら、ないこと。<笑>見たこと、ねうん。もう、みろうって、山のほかあるんやけん、うち方も。<笑> ででじいちゃんがね、これ、うん、この写真じいちゃんのこれじいちゃんが撮り寄ったと思うの。うん、何枚かね、うん、なんかじいちゃんが撮っとうなっていうのがあれって、うん。俺とか が, ととこが、これじいちゃんやろ。これが顔しとらんやったもんね、昔は。まだ顔の横さえ広がって、<笑>なんかなし、この鼻の下のここが何度も、ね、入ればを。ればはこういうになって、ね。んれ昔。 昔の顔と、まだ違うじゃね。ぶ、うんうん、ち合わないと。これは、はまりのけもんやけ。はまり。もう、やっぱできんね。もう、できん。よぼよぼした。よぼよぼした。うん よその人の後ろから寄ってせ年に、うんがくばあちゃん。危ないよ。うん、ばあちゃん、れる場合にし て, <笑>て、自転んちゃらきよあんちゃんがいいなど。まあ、げえ後ろから見たらよ、よいも人やのね。もう、あるきん、山の上にあれよ、つつ い, ついとかな。あんなことそはもう、あれしとったら、ちょっと。あげない ポテトサラダのうちのやだもじいちゃんが言うこと聞かんよどうして<笑>もうくさ言うたこと言っちゃうせんわ<笑><笑>もうあんか肌ケさいっぱいあればいいえな芝をまくらしい芝いっぱいないでフィオドにするんやろ畑がケさ わがここえる思うどんがらけどさうんそうじゃない砂糖入れてと こ, これ砂糖のいっぱい入って入れていとんちょっとなんだよあ、あ、あ、あ酢いけずかよこさんが用寿司は上手に作んないじゃけどうんなんとかの元でしか作らん<笑>お母さん元しかないやん家しかないいえ、あの元ばいい こ入入れ れ, 入れたらて<笑>、うんうんね、夜, 夜中痛いで痛いでたまらんけんをやくさ。 はらんで、ちゃんとそこを置いと。うん。うん、うん、うん、のわすれが激しかった。<笑>うん、あんた。<笑>うん、うん。個人ホームでお世話になる。いや、いかん。それしたら、もうあれやろ。うん、もう、それしたら。どんどん進むっていうやろ。海外だけどね。もう帰ってこられんと。ああ、家に戻れんくなる。うんうん、住所も、三浦さんがたあたりが。 住所もも、うん、られたもんね あ, あそそううなんや、うん、もうそういた寿司おあ、ふぐ<笑>やったらね<笑>ポロポロ。あ、これは2 つ,、うん、つ, な つ, 2つになったわけ。うん とりあえず半分焼いて食べてみてなんか台湾だったらこの料理酒のガオリャンっていうお酒なよ。ちょっと強いおおに行うんネッ、ね、おっとしとなんかあのね大根とネギと一緒に食べたらいいよって言われてうん なんかまああのつまようあのちっちゃく。食でも食べられることなんで、かよこちゃんが高い肉は、こうじゃんのあたしだけ。うんうん、ああ柔らかい系？うん、柔らかいのははな入れんで食べるそんな時は。入れたら味のわからんか、うん。あ、普通はいどうじゃの、ね、いや。うん？ それはもうそのままいいいけると思うビニーールは入ってないねカラスミドラリーケーキみた食高級食材れが、えーねね、日本で多分これで23万するって。<笑> で台湾では多分1万円ぐらいこ、うん、れそこと入れときあんまりもうなかったフル台湾は辛 い, いようん切ってちっちゃく薄く切るもうちょっと厚みあってもいいかもそんぐらいうん多分あそんぐらいやねちょっと食感があるぐらいがいやことやこれそうそうそうもちろんそのままでも食べれるけど 塩, 塩辛塩漬けボラボラのたボラの肝臓 こんぐらいいいいいいやねね、うん、じゃあしょょっっっっぱくない入いいな な, な、ね、いれ酒れうい う, いたうんかんかもここかかも書ててあある日本とに合でで中国語先にからすみを入れる 50cc のお酒を入れて。 中火でおお、金粉の入ったゃあそれでうんお酒なら何でもいいって言った 50cc ぐらいうんう わ, ーおうわーびっくりし た, <笑>びっくりしたひ<笑> 燃え上がった。油入っとった、うん。びっくりした。危ない危ない。ないい目が焼けるとこだった。うん、俺も、ねうん。そこも全部ちょっとずれて、うん。びっくりした今した。ばあちゃんがやったほうがいい。<笑> 俺火強くしとったのに こ, これは買えない感じていい香りになんにさうんうあと買わ買うだん言えばんああリフォームするより買おうみたいなうん、うんうんうんうん、美味しいこれそしたらなお昼になったと思う、うん食べたかりゃもう ご飯。あ、いいえ、待つよ、待つよ、待つよ。ちょっと火通すでいいやろうね。生でも、あの、このままでも食べれるくらい。なんか<笑>ん。あ、金粉の。いいお酒。 ちちょっと飲んらちゃ京都のの ね,、うんうんね。正月のやつ。ん、うん、あんあちょっと飲んで。うんちうん、あ, ばあちゃん日本酒好きなんやあっ、うん、ちょっとは飲んんまお酒飲ま な, いちなんか魚食べた時にくさ。うん ううん、んこな の, 細かさかの半分、うん、一口したら眠ると楽も、ねうん、あ, <笑><笑>あまり焼いたらいかんちょっとでいいね。うん、炙るぐらい で,、うん炙るぐらいで おさこの食感塩辛と明太子合わせたみたいなでもこれが本当にやみつきになるおいしさでねこれ酒飲む人よそうそうそうそうもらった時ちょっと本当に嬉しかったやったやっぱ買ったらね何千万何下手したら何万円するけど、ね、お菓子よりこういう方がね んあんまり辛くない。塩辛私あんまり食べんけど。ちょうどあやみ初めて辛スミ食べた。美味しい。うん、なんかねかれ、チーズみたいな味もするよね。うん、僕がネットで、うん<笑>。やっぱ外食ばっかやったらね、体に悪いなっていうので。 しかも、結局さ安く食べれてもなんか体に悪い感じだったらさ意味ないよねたまにはいいけどねやっぱあの日本の野菜がいいって言 う, のうん。 <笑><笑>うん、<笑>あ、そうなんやね